演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそいうわけで本日はこちらこちら業務スープの冷凍マンゴーと冷凍レモンを使ってフレーバーウォーターを作ってみましたこれ2回目ですね前回はベリーでなったのです今回はレモンとマンゴーで作りましたあマンゴーーーーーのフレーバーオーターで、ま やむないってしないですね。それでは。早速。飲んでいきますね。では、飲んでいきます。うーん、あれ、思ったよりだな、これ。なんか嫌味を感じてきたぞ。 では続きましてはレモン飲んでみましょうその前にいやその前に入れないでレモン飲んでみまなうわっ苦いなこれうわちょっと失敗したかもこれはああああああああ 混ぜるとちょうどいいバランスになるのかなこれはどうなるうんってなってばっかりなのこちらのマンゴーボーターはちょっと水の量が多かったのかもしれませんが甘味噌がちょっと物足りなかったですね水の量が量が多いのかそれともこんなものなのかはわかりませ ん, うん市販に出ないのではない難しいのから出ないのか 簡単に出てないですけどちょっとそう思ってしまうことになりましたなので小さなるんですかこれはこちらのペーストさせていただきますこのマンゴー、ちがで使ってたでよかったかなそしてこちらのレモンなんですがレモンなのですが もうちょっと 甘, 甘酸っぱい酸味の効いたものをイメージしていたんですがなんかレモンの苦みが全面に出てしまってちょっと苦いですね、口の中で。なので、これはかなりきついかもしれないですね。これら2つはフレーバーオーダーにするには向いてないかもしれません。ちょっとレモンの苦みが未だに。というわけで、ちょっと苦みが強すぎるのでこちらのペーストをさせていただきます。苦すぎる、苦すぎる。未だに来るうーん甘い ホント罰ゲーム的になっちゃってる今回はちょっと失敗したかななんでも誰もやればいいというものではないですねそれではアイスクリーム兵士を癒すか今ばかりうんアイス甘いもので癒される兵士心の一瞬の安らぎを大事にしたいですね